そなたの功績に報いここは秩序のある素敵な町です<笑>今回の 《この街。に》<音楽> 中国定立の時代揚州方面の戦局は魏に傾いていた呉は魏軍の前にたびたび敗れ義に降伏する者 も, も相次いだ呉の尊権は局面を打開すべく派陽軍大使舟邦に一計を授ける彼に偽りの投降をさせ義軍を 御領に誘い込まんとしたのである刑は見事当たり義の届く宗旧は赤堤に進軍孫権は満を持して宗旧軍の殲滅に乗り出した兄孫策に遅国の祭を称えられた孫権が見せた戦の祭 王者の風格が漂い始めた孫権の殿は蓮子殿のことがよっぽどおーっと私は リクソン殿と行くわタイ殿どうか任せておけ尊賢様は必ず守る尊賢様をお守りするという点ではシュタイ殿とレンシ殿はどうしすな分も分も中途半端ですいません 中法による埋伏の毒は成功しましたあとは義軍に奇襲を仕掛けるだけどうか力を貸してください策をなすためにはあなたが必要なのです義軍はそこでリクソンに奇襲を仕掛けてもらう連志オサを頼んでもいいだろうかはいお任せくださいだが 無理だけはしないでくれお前にもしものことがあっては<笑>大丈夫ですよ孫賢様こそどうぞご無事で練習行ってまいります孫賢様敵は中砲の投降で油断しているリクソンの作戦を皆で成功させるぞ起きなさい 進軍します内情の敵を排し伏兵の準備をしてください。 知らせる前に撃破しましょう。 意外と手間取っちゃったね騒ぎが大きくなる前に倒さないと城内が何やら騒がしい警備を強化しておくぞおしまいに芝居が到着した模様どう急に任せるのは精速たったか 日本人を狙え一起に巻き返すおしまいにするわ長年蓄えた知恵を持って怖い手いたぞへえ張、ー、り切っちゃってまあこれは俺も頑張らないと立ちはないね もうおしまいするおう申し分ない働きだ 《示してくれる!》 どうしたこと もれても挫ける心かレシー、うん、ソ ン, ン様えレシンケガはないか 私は大丈夫ですすすまぬ尊権<笑>様決着がついたとはいえ総大将たるお方がこのような前線にいらしては困りますししかし尊権<笑>様のお気持ちは とても嬉しく思いますですがああ尊権様を心配している方もたくさんいるのですよそうだなお前にも皆にもいらぬ心配をかけたその。 許してくれフフフフフフフフフるフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフのフフフフ 日々精進し、まっとうに生きる、その先に豊かな生活が待っているのだ副官の。 北帝劉備の死後諸葛亮は彼の遺志を継いで魏に侵攻長安を目指して北上し南安天水安定を制圧した今は馬食殿を救うことだけ考えるできることは。 私は孔明様を信じていますたとえ諸葛亮殿ってすごい冷静だよねでもこの地は義攻略の要ですが馬食は 必ず救い出しますしかし孔明様いけませんねあなたの前ではつい気がいるんでし馬食の初段を決めるのは後ですまずは敵陣を突破しなければ決意力を貸してもらいますはい孔明様必ず馬食殿を救出いたしましょう 山頂にいる亜色の救出に向かってます ・・・上司軍のない私を許し出せるこの城全身全霊をかけた武器が突撃する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 愚から弟子をまだ押しげか救出にかまけて側面はガラ脇だぞかわしい戦ぶりよしよ我らも武名を上げるぞあまれな道兵を助けに来たのですこの舞台そう簡単には退場できませんよ 私もあなたに習いましょう 嘘夏にしているだけだ心を改めた方がいい<笑>本当に<笑><笑>和尺殿が苦戦しているようですこのままでは 多くを学んだなのになぜ追い詰められているのだ 諦めることが必要だと思う光明様がいる限り諦めはしませんそれが劉の妻としての務めです守りを固めろ処分は追って捜しますまずは潔く退きなさいらせよこんなはずでは早っ 私の考えどおりに戦が進んでいたこの後にも読んで弁明ですかあなたを見込んだのは我が名誉でした孔明様のニーズ伝わってきます、はい、私が少しでも支えになれればお助けくださると信じておりました呪力感謝します ありますな我が陣営の規制が上がりましょうご立派なお姿完復しましたそうスティッスティッスティッスティ この血はもらったぞ このような弱卒は私の軍にはいないはずです千葉市場ってんだま忘れてくれて構わないぜここまで来ればもう。 感謝いたします壊滅はまずいました被害は甚大です北伐の計画を練り直さねばなりません 少し冷えてまいりましたこのままではお体に触りますそうですね馬職には責任を取ってもらわねばなりませんこう思っていたい被害が生じた以上 そうしなければ他のものに示しがつかないでしょうごうめいさま私たちはまだ先へ進まればなりません劉備殿の願った仁のようその実現のためにそれが修羅の道であろうと 私は孔 明, 様の妻です孔明様の歩む道この月へ共に歩む覚悟はできています。 i o n o の 諸葛亮の北伐は彼の死をもってその幕を下ろした指揮官を失った職軍は決戦地五条原からの撤退を始めるだが義援は撤退を拒否諸葛亮の後を継いだ脅威の制止を振り切り義軍に突撃したこのままでは 国軍は一気に崩壊する脅威は事態を収集すべく一人の将に白羽の矢を立て